皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2023年2月5日、この幻想画の一期一会が新しい内容だという噂が流れていましたので、早速乗り込みました。何も考えずにオルフェア漁西から行きましたが、地味に遠かったので、他の場所の方が良かったかもしれません。新しい一期一会の内容ですが、よもやよもやでした。このパターンは初めてですね。 そしてこの一期一会はこれで終わりではなく続きがありました。しかも幻想画さんがその場所まで送ってくれるという親切機能までついてました。この偽りのダーマ神殿で何があるのか、それはご自身の目で確かめていただければと思います。ヒントはいつぞやのエイプリルフールです。今日のアストルティア防衛軍占いはこんな感じでした。 魔法使いがメインではない人ならこの両手杖でもいいのかもしれませんが、私はスルーしました。せめて達人クエストの報酬が当たりだと良かったのですが、今週は残念でした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。